患者さんにもっと寄り添った入退院調整を実現する入退院支援サービス寄り添いケアのご紹介です。入退院支援に関わるソーシャルワーカー様こんな課題を感じたことはありませんか？これらの課題を寄り添いケアで解決しましょう。寄り添いケアを使うと、退院予定の患者さんの情報を登録するだけで条件に合った。 空きのある介護施設・病院から受け入れのオファーが届きます患者さんの退院後のご希望をヒアリングし希望内容に合わせて情報を入力することが可能です画面上の項目に従い約5分程度で登録が完了しますいつも調整しているところやエリア外からもオファーが届き患者さんにとってより良い選択肢が見つかる可能性が広がります オファーを出す側のラインナップも様々揃えており患者さんに合う同用先がきっと寄り添いケアで見つかりますサービスのご利用は無料契約書の締結も不要ですまた専門の相談員が皆様のご利用を柔軟にサポートいたします寄り添いケアでは導入事例のご紹介やデモ画面を用いての詳細なご説明も可能です 少しでも気になることがございましたら何なりとお問い合わせください。